踊りの集団は第1組株式会社薬王堂薬王堂の皆さんです皆様こんばんは株式会社薬王堂です弊社より当社各店をご利用いただきまして誠にありがとうございます 一人でも多くのお客様に喜んでいただける店舗を作ることができるよう日々邁進いたします。今年は4回目の出場となります。昨年の良い踊りを皆様に見ていただこうと練習を重ねてまいりました。日頃の感謝を。